反論も矛盾していますね。どうも、政治いろいろの学部です。世界中で韓国だけが大騒ぎする極日記。この極日記に関して、真実を伝える外務省の動画が話題になっていますが、その動画に対して韓国メディアが 反論を載せたという記事を産経新聞が報じています。産経新聞の記事を引用します。外務省が同省の YouTube チャンネルで配信している曲実機の本来の意味を紹介する動画をめぐり、韓国メディアが反論を始めている。ただ、反論には矛盾する点もあり、論拠を書いた形となっている。動画は英語のみの配信だったが、 今月8日から日本語や韓国語など9カ国語に加えて配信を開始した。旭日旗が日の出をかたどった衣装で日本国内で長い間広く使用されているといった説明をしている。これに対し韓国の OBS、京 ン, ンテレビが11日日本政府を批判した。外務省の動画の日の出をあしらったデザインが 2010年、平成22年11月に韓国ソウルで開催された20カ国地域 G20 首脳会議のロゴでも使われていたと紹介していることに対し、OBS インは、灯籠を模したガラタと主張。日本政府の動画を、こじつけを盛り込んだ映像を制作し、全世界に配信した、などとした。だが、 韓国政府は同年7月8日付の政府公式サイトで G20 のロゴについて東海、正式には日本海に上る太陽と韓国伝統のチョンサチョロンを模していると説明。韓国政府は日の出をかたどったロゴであることを認めており、韓国メディアの報道内容には矛盾が生じている。外務省は韓国語のほか フランス語やドイツ語、タイ語などでも配信を始めた。この影響もあってか、もともと配信されていた英語版は今月7日時点で再生回数が1万5000回超だったが、15日の段階で3万回を突破。約1週間で2倍に急増しており、発信力の強化に弾みをつける形となっている。とのことです。 外務省発信の動画の中でも語られていますが、極日記は日照記同様、太陽の形をかたどっており、めでたさ、景気の良さなどを象徴する日本文化の一つといって良いものです。極日記の起源には諸説ありますが、一説によれば、戦国時代に多数の武将が日の丸を使用しており、敵味方の判別がつきかねるほどだったため、 一部の武将が放射線の線を加えたデザインを施したと言われています。この当時は冷やし門と言われていたそうですね。さらに別の説によれば、この冷やし門の起源は九州一円に勢力を持った菊池一族が発祥と言われており、こちらも一説によれば1070年代から使われていたとも言われています。この冷やし門をもとに、 1870年に大日本帝国陸軍が軍旗として制定したと言われています。冷やし門を軍旗とした理由は、朝日のように勢いよく手に登る当時の言葉で、極日当天の意気を示すというようなことだったと言われていますね。日本には昔からある種の太陽信仰があったようで、日照旗、極日旗が好まれる理由は、 この太陽信仰にもあったのではないかと思われます。考えてみれば、初代天皇、神武天皇も、太陽神、アマテラス大神の子孫ということになっておりますし、太陽信仰から来るというのもあながち間違いではないと思います。旭日模様の旗は何も日本の先輩東京というわけではなく、外務省発信の動画の中でもいくつか紹介されていましたが、 北マケドニア共和国国旗、アリゾナ州旗、ベラルーシ空軍旗、ベネズエラララ州旗など、各地で使用されています。動画の中でも触れられていますが、海上自衛隊の自衛艦旗としても使用されており、海上自衛隊はこの旗を掲げて、1998年にプサン港2012年にテジトウ付近を航行、2019年には 中国・陳ンタ港に入港しています。さらに、この記事でも触れられている2010年の G20 ソウルサミットの旗は、旭日模様そのものです。1998年、2012年に韓国側が日本に対して文句をつけた形跡はありません。さらに、2019年の中国についても同様で、中国が日本に対してクレームをつけた事実はありません。 つまり、極実旗問題とは世界中で韓国だけが大騒ぎしており、かつ、ある時期を境に急に騒ぎ出すようになったというのが真実と言えるわけです。このある時期とは明確にわかっています。2011年1月、AFC アジアカップ準決勝の日本対韓国戦で、キ・ソンヨンというサッカー選手がゴールを決めた後、日本人を侮辱するサルマネという 人種差別パフォーマンスを行っていますこの行為は当時、球断され、窮地に陥ったキ・ソンヨンは、スタジアムの曲日記を見て涙が出ました。私は選手の前に韓国国民です。と、曲日記に腹を立てて故に行ったと釈明します。後日判明したことですが、この当日、スタジアムで曲日記は確認されていません。 つまり、キー・ソン・ヨンの釈明は真っ赤な嘘だったのです。このキー・ソン・ヨンの真っ赤な嘘が韓国内でまかり通り、人種差別パフォーマンスは許されないという論調から、極日期に復讐しただけで何が悪いという論調に変わり、ここから韓国の極日期競争が始まるのです。ちなみにこの後、JFA 日本サッカー協会は、正式に KFA 大韓サッカー協会に、キ・ソンヨンに対する聞き取り調査を依頼。キはその聞き取り調査に対して、あのパフォーマンスは日本人に対してではなく、スコットランドのセルティックでプレーしていて、相手チームのサポーターから猿の泣き声で馬鹿にされたことがある。その連中に向けてやったことだ。日本人向けではない、と前言を覆して嘘の上塗りをしています。その結果、 KFA は、結果として日本の皆さんに誤解を与えることになり、申し訳なく思っていると謝罪した上で、JFA は正式な抗議を行わず、木は AFC からの制裁を回避しています。一連の極実期騒動の原因の一端は、この時の JFA の対応にあったとも言えるでしょう。この時に JFA が毅然とした態度をとり、正式に抗議を行って、 キ・ソン・ンに対して AFC の制裁が下れば、もしかしたら極日期騒動はここまで大きくならなかったかもしれません。いや、仮に制裁が加えられたとしても、韓国内だけは日程の極日期に復讐して何が悪いのだと逆に反日教の嵐が吹き荒れ、さらに激しく攻撃してきたかもしれませんね。このように韓国が言う極日期問題とは 何の根拠もなく、一人のサッカー選手の真っ赤な嘘から始まったただの戯言ごとなのです。まあ、韓国の主張は嘘800であることは、朝日新聞の社記に対して韓国が激しく攻撃してこないことでもわかりますけどね。外務省の動画は良い仕事をしたと言ってもいいのかもしれませんが、極実期の正当性を言うだけでなく、さらに一歩踏み込んで、